おはよう雪だねはいちょっと待ってね<音>よいしょおい、うん、滑る滑るよいしょほらふがふがする前にも雪いっぱいあるよ、ね、うわふうふうしたらこっちにも雪来るって<笑>うわ、んうんうん、怖いマっチけケ いびつな息だるまが。うん、すごいねゆきだよ<笑>ちゃんゆきだわいいいよよね<笑><笑> と<笑>あーいい、ね、いいいどあるはよー、うんうん、あねねねよすごすごいね。うん 雪だるま、これらしいわほら、見たことある雪だるまなこれ誰か<笑>ほら、雪だるま、こうちゃんほら、ま、だ雪だる ま, てっま、ステッタンやでセイガスで撮るよ見 て, 見て、見<笑><笑>あ、いいね、もちゃもちゃあ、逃<笑>げついてあ、<笑>壊されたみさん、おはようございますシンプラダイスにこんなに雪が降りまし Wow. 今から選手たちのために雪だるまを作っていきたいと思います。それではいい、ね、い い,、ねマ い, いね、ほららららほほほほねね うんんあ、も終わりはしゃがへのもうそん な, 子供じゃない<笑><笑><笑>もう大人るなんのロロして ん, なんか「<笑>キハハハハ!」っていうのを想像しててんけど。<笑><笑> はゴロゴロゴロ あ, あ, あんたら一気にプレスされた。<笑>絶対滑るやつや なめあいいねっ<笑><笑>あいい何もななて除<笑>除雪雪車車みたい<笑>確かにここ<笑>除雪車です 楽楽しい楽しいいいどうです か, 楽しいですかいつもと変わらないあわあとう<笑><笑><笑>おな腹の下にあ ななこんな感じにりましたジャジャジャンもうきれいだ。 ですか雪は、うんうん。いいねもうちえっ、パパ<笑>、ね、<笑>といる<笑> 好きだね、うん、<笑>ああっいいね今がちょっとずつ出てます雪です はい。